ホライズンファイナンスから来たダッシュです。私を探している方がいると聞いて、急いで参りました。うちの事務所は、私を含めて三人です。リタお姉ちゃんも代表も、ちょっと口が悪いけど、社長なら、すぐ仲良くなれると思います。よーい、ドン好き勝手にはさせませんよ。よいしょっと よっしゃ来ないではっはい借金のことは一旦忘れよう私だって戦いますよもう降参してくださいはーい当たると怪我しちゃいますよ 来ないでもう降参してくださいめっちゃごめんなさい私はみんなと明るくて優しい世の中で暮らしたいですそしてそんな世の中を自分の手で作っていくつもりです社長と一緒ならきっとできると思います オフィンカンパニー今日も頑張りましょう